入って入って入っってて、えー、ご披露しますのは最初一発目3月に誕生しましたガスさんここで総取り2曲ここからいきますよさあ本響さんよろしいでしょうかカバ スモークスミスターズ 哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼 金牛你要一下 Thank、you さあさあさあさあさあさあ。